ゲノムデータ解析支援センターの野口です。よろしくお願いいたします。我々のセンターでは、ご覧の5名で解析支援の授業を行っております。えっと、ま、授業内容なんですけど、えっと、ま、センター名通りでありまして、えっと、いろんな分野の生命科学の研究者がお持ちのゲノムデータ。これは、ま、主にゲノムの配列データになるんですけども、えっと、これを預かりして、我々の持っている解析技術 で、解析を行ってお返しをするということを、授業を行っています。で、背景には、次世代シーケンサー、NGS というものが出てきて、ゲノムの配列データというのを大量に安価に取れるようになってきたということで、まあ、これまでゲノム配列を使って行ったような生命系の研究者の皆さんが、解析をに、解析をするようになってきたということで、その際の情報解析の部分を 支援するっていう授業になっています。で、その NGS なんですけども、まあ、これは去年お話ししたスライドになりますけど、えっと、NGS は大きく分けて、ショートリードとロングリードのシーケンサーがございまして、まあ、ショートリードの方は100ベースから250ベースぐらいの配列、短い配列なんですけども、エラーレートがまあ 1% 以下、まあ、1000ベースに数個ぐらいの、えっと、高い精度で、 読むことができるで一方で、ロングリードというのは、えっと、非常に長く読めるんだけども、えっと、エラーレートが10から 15% と非常に長 い, いので、えっと、まあそれぞれの特性に合わせた使い方をしていくということになるんですけども、えっと、ここで注目していただきたいのが、このスループットのところでして、えっと、これはセンター発足当時、まあ、7年前の視力のシーケンサー、それぞれになりますけど、えっと、そのシーケンサーで大体ワンランあたり60ギガ延期付い 人が3ギガなんで、だいたい人の20倍ぐらいのデータを一度に取れた。で、ロングリードの方で、まあ、1ギガぐらいのデータが取れているというものが、えっと、現在では、えっと、ショートリードの方でだたい200ギガぐらい。で、ロングリードでも80ギガという非常に大量のデータが取れるようになって い, るということでますます、そのコンピュータ解析というのが必要性、重要性というのが高まっているというのが背景にございます。で、えー、我々のセンターでは、 えーまあ、研究内容によって解析の内容というのは当然大きく変わってくるわけですけれども、まあ、大ざっぱにご覧の4つの解析を行ってまして、えっと、1つはえっと新規のゲノム決定、まだゲノムが決まっていないもののゲノムを決める。で、えっと、出てくる、シーケンサーから出てくるデータは非常に短いデータなので、まあ、それをつなぎ合わせるゲノムアセムリだとか、とゲノムの配列が出来上がった後に、まに、あ、どこにどういう遺伝子があるかっていうのを え、注釈付けをするゲノムアノテーション。や、解析とか、あるいは、えっと、ゲノムの再シーケンス解析っていうのは、これ、えっと、リファレンスのゲノムは決まってる、えー、状態で、まあ、病気の個体とか、まあ、えっと、その他の個体の配列を読んで、えー、変異箇所とかを同定する。いうような解析になります。えー、こういう解析とか。あ, あとは発現している遺伝子の解析、トランスクリプトの解析や、えー、環境中の、えっと、微生物のゲノムを全部見る。メタゲノム解析といったものも。 を、えー、行っております。主にこの新規ゲノム決定と、えー、ゲノムの最終解析というのを中心に、えー、解析支援を行っているという状況です。で、えー、っと、まあ、先ほどの矢沢先生のお話でも少しあったんですけど、まあ、ゲノムの解析はやっぱり数年はかかる。えー、論文 かまではさらにもうちょっとかかるということで、なかなか論文という形の成果が結びついていかないんですけども、えっと、とりあえずこの7年で、えっと、一応17本の論文になってまして、あと赤丸がついてるのが、えっと、実際のその解析支援から出てきた、えー、論文になりまして、えっと、現在までで10本ございます。で、えっと、特に、えっと、最初の5本っていうのは全部2022年になって出てきているということで、 えっと、ようやく、えー、論文という形になってきたかな、というところです。で、えっと、まあ、去年の、この成果報告会でもご発表いただいた、えー、長浜バイオ大の、えー、大森先生のところの、えっと、金魚の、えー、網膜を使ったシングルセルのアレンセク解析、アタック解析ていうの、の、えー、論文とか、あるいは、えっと、山本先生のところも、えー、 薬剤体制の遺伝子を持った微生物のゲノム解析といったものが実際に論文になってきているというところです。で、えっと、今年度は、えっと、ご覧の7課題の解析支援を受けておりまして、えっと、やはり内容としては、えっと、新規ゲノムが3課題。まあ、三課題なんですけど、実際にはこれマウス5個体、あとコウモリダコタコブネ、あとヒロクチコウキセルル1個体ということで、 えっ、ー、と、全部で8個体の、えー、新規ゲノムの解析とか、あるいは最新、ゲノムの最新検査の解析も、えー、4からございまして、えっ、ー、と、これらを中心に、まあ、様々な生物種で、えー、解析を、えー、受けようというような状況です。あと、我々のところでは解析支援だけじゃなくて、まあ、その支援のために、まあ、それ円滑に、えー、と進めるための開発、えー、解析ツールの開発。 ということを行ってまして、ゲノムのアノテーションのパイプラインだとか、ゲノムの再シーケ検出のパイプライン、あるいは新規ゲノムの徹底で使っているような RNSX のアセンブラゲノムの配列の修正、新核生物に限ってますけど、遺伝子の予測のプログラムとか、こういったものを開発を行っていますで。これらのツールについては、っとでポスター発表がございますけれども、まあ、簡単に えっと、ご紹介いたしますと、えっと、アノテーションのパイプラインでは、えっと、地のタンパクの配列とか、あるいは、えっと、その、ターゲットの生物種の発現遺伝子 RNA のデータとか、えっと、そういったものを、えっと、用いまして、えっと、ゲノムの注釈付けを行う、ということを行っていて、えっと、バスコっていうツールを使った、えっと、評価で、えっと、我々のツールを使ったもので、えっと、昆虫の場合でだいたい 99%。まあ、これ、ほぼ感度だと思ってもらっていいんですけど、99%。 えっと、爬虫類、まあ、禁煙種の、あの、アノテーションがあまり綺麗じゃない爬虫類でも、ま、96% っていう、ま、高い精度でのアノテーションが行われたり、いうものができています。あとは、えっと、ゲノム配列がある場合に、RNSEC の断片データを、ま、どう繋いでいくかっていう、そういうアセンブラの開発を行ってまして、えっと、こちらの方も、えっと、非常に高い精度での え、アセンブルができる、アセンブルというか、アノテーションができるようになってきったり、あるいは、えっ、ー、と、ゲノムのアセンブリが出来上がった後もどうしてもエラーが残ってたりするんですけど、それを、えー、精度の高いショートリードの配列を使って修正するポリシングのツールっていうのを開発してまして、 えっと、ちょっと見づらいんですけど、各表の、えっと、右から2番目が我々のツールで、あと、一番右が我々のツールと他のツールを組み合わせた場合の、えっと、成果になります。で、えっと、緑とオレンジを合わせたものが、えっと、最後まで残っているエラーということになるんですけども、えっと、移動のツールに比べても、高い精度でエラーの修正ができるようになってきているいう状況です。 でまあ、これらのツールの紹介とか、あと、えっと、解析支援の中から遺伝系の金子先生の方うに、素性障害のメトルバンっという、性、え、質、ー、ケースに関係している遺伝子をノックアウトした場合の、えー、発言遺伝子のあ、その発言の違いっていうのを解析したような研究についてご紹介いただいていますので、えー、ぜひご覧になってください。ありがとうございました。